消えてるかなこれどうだろうえー、っと開始します開始できてるかな音が聞こえない 出てるっぽいですねではちょっと始めたいと思いますうんと、今日はモーターの開封をしたいと思います えっ、ー、と、いけてるかな今、もうちょっと2分ぐらいかな。はい。えっ、ー、と、告知したいですね。せっかくなんで。えっ、ー、と、ライブのリンクはどうやって見るんだろう。あ、これか。えっ、ー、と、ツイート。 ではですね、始めたいと思います。これ見えてんのかなちょっと見えづらいかもしれないですけど。こんな感じで。えっと、ブラックフライデーモーターが、えー、5つですね。もう1個、ここにあるんですけど。届きまして、えー、t モーター、t モーターさんからモーターを、えー、いただきました。 なのでこちらを、えー、ちょっとですね開封というか開けてみてえっと機体があるのでそちらに搭載していきたいと思います、はい、ちょっとパソコンの画面が見えちゃってるなまあいいか<笑>もうちょっと低めにいきたいはいでですね、まあ、モーター そんなに買うことないんですけど、今回は新品をゲットしたということで、全部買えちゃいたいと思います。で1個開けました。えー、っと、まあこんな感じ見えるかな。一応なんかブラックフライデーのためのモーターらしくて、ブラックフライデーって書いてあるんですけど、 まあ、でもブラックフライデー終わっちゃった時に届いたんで。どうなんだろう。はい。これですね。銀色。銀色と青色が確かあって、僕はこのシルバーの銀色の方をいただきました。で、まあ、こちらが目印ですね。あとはそんな感じで。 であとこの t モーターのステッカーとあとこのよくわかんないステッカーあとなんか合格証みたいな感じとこっちですねあとこれも t モーターのステッカーだえっとこのこのステッカー実は僕が初めて あのドローン、ドローンを組み立てたときの、この、ステッカーが入ってて、なんて読むんですかね、これ。まあ、いいやおどうも。こんばんは。こんばんはか<笑>もうちょっとで7人だけど。よろしくお願いします。はい久、久しぶりに YouTube 配信をちょっとやっております。 でではですね、あとモーターが1234個ありますんで開けます、まあ、開ける作業はそんなに面白いもんでもないですけどえー、っと<笑>ブラックフライデーそうだねブラックフライデーの時にしか 売られなないのかなこの商品。あと実はよく見るとこれ箱にシールが貼ってある感じで見えるかなこの辺とか結構適当適当っていうか専用パッケージではないですね。はい、で、まあ、ここをこんな感じに開けると。 シルバーのモーターが入ってると。よし、じゃあ、ちょっと全部パパッと開けちゃいたいと思います。じゃあ、これも袋に入ってるんで。よし。えっと。 今日はですね、これをなんか搭載するとこまでやりたいなと思っていてと一応レビューをしてくださいということだったので、まあ、組み立てて、まあ、今日は飛ばすことはできないんですけど、まあ、後日飛ばしてその感想とかもちょっとどっかで言えたらなと思います。 こんな感じまあ、あともう一つあるんですけどこれはちょっと取っておきます。はい。普通に見た目としては結構かっこいいですよね。シルバーで、で、ここにブラックフライデーって書いてあって、このマークは何だろうな。これって T モーターのマークなのか。いや違うよね。T モーターはここ。 ティモーターホビーって書いてありますね。で、今回これを取り付けるのは、こちらの機体になります。えー、っと、よいしょよいしょ、キーボードが邪魔です。<笑>はい、こんな機体。これは僕が、あの、普段飛ばすときに使ってる機体です。 フリースタイルとか。一応 GoPro も搭載できるようになってて。この機体にこちらのモーターをちょっと付け替えていこうかなと思います。で、今まで付いてたのは、これは結構昔の古いやつだと思います。あの、3B モーターっていうメーカーの、えっと、1900KV ですね。こっちも 1900KV だったっけな。 ちょっと待って。あ、1950ですね。1950KV なんで、ロクセル用です。で、まあ、見た感じは、こんな感じ。大きさはほとんど変わらない。でもやっぱこの辺のモーターのコイルのとことかがすごい汚くなってるんで、ちょっとこれも含めて新しくしたいと思います。高さはどう違うかな ほ と, んどほとんど一緒か。ちょっと高いぐらいですかね。まあ、えっ、ー、と、取り付けていきたいと思います。なんか、あの、わからないこととか、ありましたら、聞いてください。基本は、あの、作業する配信になりますので、あのよろしくお願いします。<笑>ぜひ、コメントもお待ちしてるんで。はい、一応、今回は、この、ハンダ後手。 いつも使ってるやつなんですけどこの TS100 ってやつですねこれ使いますいやなかなかこうやって組み立てるっていうこともこのレースにあんまり出場できてなかったんで久しぶりですね じゃあまずはこちらのちょっと上を外していきたいと思います。この 2mm の角で外します。めっちゃ硬いんだけど。めっちゃ硬い。おお、回った。<笑>い 音声とか大丈夫ですかね今のところちゃんと聞こえてますかね今5人の方が見ていただけてるのかなありがとうございます。よし今ですね、あの先日、公開したエヴァン・ターナーさんっていう ドローンプロパイロットの方 の, あの日本語字幕をつけてまして、ちょうどそれを公開しようかなと思ってたんですけど、このライブ配信終わったら公開しようかな。内容としては全く同じ動画になっちゃうんですよね。だから YouTube 側としてどうなんでしょう。ょ外れない。 れた OK、えー、っと、まあ、まこんな感じで、トッププレートが外れまして、で、えー、っと、こういう感じで配線してありますと。で、まあついてるものとしては、GPS と、まあ、AI ユニット、あとはレシーバーですね。この ERS。ぐらいですかね。なんで、そんなに複雑ではないんですけど、 まあ、問題点としては、このモーターが、ここの、なんて言うんでしょう。普通だったら、コネクターが後ろ側に来て、モーターをここに配線するんですけど、今、それが90度回転しちゃってるんで、その状態でえやらないといけないっていう。若干大変ではあるかもしれないです。これ1時間で終わるかな<笑> ?1 時間で終わんない気がしてきた。おっとっと。 えー、っとですねまずはちょっとこのフライトコントローラーの部分を外していこうと思いますどうもジャガさんだ 作業配信なんですけどあ、見ててください。今だったら。うん。えー、っと。 したなぁこれ BGM とかあった方がいいですよね<笑>はいしっかりやってくださいよしこれで<笑>フライトコントローラーが外れたのでこんな感じこっちが ESC っていう基盤になりますあのー ここに電源を接続してモーターにパワーを送るっていう機能を果たしてるんですけどここのハンダをあの付け直して、えー、新しいうちのブラックフライデーモーターにしていきます。はい。じゃちょっとこれ一回外すか。コネクターも邪魔なんでね。よしよしよし。OK。できた。じゃあ、えっと全部ここの見えるかなちょっと。 配信 GoPro なんでフォーカスとかがないから見にくいかもしれないけどちょっとそこはしょうがないこのハンドル全部外します、うん、はいよいしょ<笑> 最近なんかこの、何パワーデリバリーから DC 出力できるものがありまして、これを使ってやってます。ただね、ここ、あんなに、接触端子そのまま剥き出しになっちゃってるんで、これを触るとショートする可能性があるから、危ないかもしれないです。はい。ただ、あの、リポバッテリーが必要ないんで、家でパワーデリバリーの充電器から、あの、 ハンダゴテを使います。今これは12ボルトかな ?12 ボルト出力できるものになってます。はい。ぜひ何か分かんないことあればコメントください。よし、えっと、じゃあ、ね、外していきたいと思います。 だいぶ古いモーターを使ってたんで、これでちょっと新しくして、設定もいろいろ変えていきたいと思います。あまだ温まってなかった。 <笑>すごい。視聴者、視聴者、視聴者数<笑>、視聴者数が9人になってましたね。皆さん、急に配信してるのに、ありがとうございます。なんだこれ、温まり、まんないな、全然。 今このぐらいなんですけど300度ぐらいに設定してるんだけど全然上がってくれないなんだろうこの ESC とかフライトコントローラーは全然新しいものではないんですけど まあ、ふあのー、フリースタイルとかレース以外であれば全然古いのでもまく使えると思うんで大事に使っていきましょう多分これもあの提供してもらわなかったら多分モーターもずっと変えてなかったと思うんでなんか あ全然あったまんないぞ。どうしたんだ、これ。ちょっとリポバッテリーにやっぱ変えますね。電源を。便利とか言いながら全然使えない、これ。ちょっとリポバッテリーを取ってきます。よっこいしょ。 セルから取ることにしますやっぱパワーあった方が急速に温めることができるんで、こっちでいきますね。数字の上がり方が全然違う<笑>。やっぱ 12V だと足りないかな。はい。全然違うね。 こんばんは。コメントありがとうございます。この時間帯って皆さん見やすいんですかねどうだろう。土曜日の夕方。 一応一つ外れましたこれでモーターにモーター一つにつき三つケーブルがありましてそのケーブルを一個ずつつけていく感じですはいここのコンデンサー邪魔だなこっちからいくか よしいやこれまずいな黙っちゃうな配信してると<笑>作業に集中して黙っちゃう、うん、今気づいたんですけどこのモーター線に使ってるこれあのモーター線を上からのシリンクチューブ収縮チューブを使ってなんかカバーしてるんですけど今それがないのに気づきましたねこれまあなくてもいけるんですけど あった方がいいよねって感じ。はいじゃあこっち側も。やっぱりリポバッテリーから提言取った方が。 いいのかなこれ外す時ちょっと半立足してあげると外しやすくなるはずです。 Okay、一応これで全部モーター線が外せたので判断は一旦置いときまして今度はモーターを全部外していこうと思いますでこちらのモーターは見えるかな こんな感じになっててこれはもう自分でなんか設計して作ったんですけどこれ全部外します四、はい、つ穴があるはずなんですけどモーターって このフレームは3つしか穴が開いてないんで、3つしか固定できないんですよ。でも今のレース用の機体とか、ほとんどは3つ止めのが多かったりします。よし。これで外れたかな外れましたね。あとは、ここを、 なんかこんなカッターとかで、ね、外して OK よしこれで一つ回収できましたはいちょっと一旦全部外しますね えー、っとここのモーターの後ろのネジだけこの2 5ミリなんですけどなんで全部2ミリにしないんだろうそ<笑>こはちょっと謎だな。 よし。オッケー。これで外れた一回全部ネジやるかこのこっちおっと なんかキーキーってくるの<笑>よしこれで外れたあとは最後ここよいし えっ、ー、と多分外れました。これで。あとは！この辺のテープとか外して。テープを外して。 ずれない<笑>。えーと、カッターで。 OK 外れましたここは外れるかよし取れましたあと一つここはネジがまだ一つ はい。外れました。これで一応この4つ外れたんで、えー、さっき紹介したこの新モーター、T モーターの、えー、ブラックフライデーモーター、1950KV に変えたいと思います。よしよし。 今更なんですけど、ここのネジのこの幅って全部共通してますよね、多分。共通してなかったらこのモーターつけられないんだけど、ここに。大丈夫だよね。あと一応、この、ね、モーターに付属していたネジがあるんで、ネジもあの一緒に入れ替えちゃうかなと思います。なんで、一回、 ここの使ってたもネジ全部外しますなんかすごいキーキー言ってる割に全然外れないんだけどなんで外れないのこれ 皆さんちょっと作業配信なのであんまりなんだろう見てて面白いシーンはないかもしれないんですけどなんか分かんないことあったりとかこれなりに言ってきたいことがあれば是非コメントください。 以上。一応こういうのを作ってまして、あの、なんだろう、着陸するときに、ここが下につくように、こう出っ張ってるんですよね。この部分が。だけどちゃんとネジが刺さるようにっていう感じで作りました。これは。これがアームカバーですね。はい。いしょ。地味にこれをつけるのが大変。 OK。はい。そういえば最近 3D プリンターも全然できてないですね。じゃあこれは横に置いといて、こっちのネジもですね、全部外そう。これ上から押し込んだらいいのか。あ、そうだね。そっちの方が楽な。 えー、っと、これでネジがすべて取れたのでモーターを取り付けていきたいと思いますモーターもね回転の方向とかは後で変更することができるんでまずはあの全部取り付けるところをしたいと思いますあと今さっきも言ったんですけどここのケーブルにつけるあの収縮チューブがないのでちょっと一旦はこれで取り付けます よし、じゃあこのネジも新しいのにしたいと思いますねあれは、ね、カッターじゃ開かないかカッターじゃ開かないのか えー、これも一つの種類じゃないんでねネジが間違わないようにしないと、はい、種類としてはこのプロペラ止めるやつとあとこのモーター止めるの。 ま、たこのちっちゃいですけどモーターの下の軸を止めるネジが3つ三種類ありますねこれあれかなもともとついてたネジと同じかなこっちがついてたネジでこれがもともとのやつなんですけどどうやって比べたらいいのこうか 長さは変わらないなほとんど変わらないですねちょっとこのまま取り付けたいと思いますやっぱこれも 2.5mm なんだ 画角に収めるのが難しいね。これ 地味にあの全部の3つの穴にネジを止めるのが難しいですよね。よし、K。で、ここのモーターの軸より上にネジが出てしまってると、干渉しちゃうんで、これだけ確認しておいて、で今んところ問題なさそうなんで、このネジを使おうと思います。はい、次。ここね。 一つのモーターの袋に6個ぐらいネジがついてます、ね。まあなんで予備としていっぱい使えます。なんか本当にモーター4つのネジで止めるのが少ないんじゃないですか今のフレームだとない気がするけど。昔の時だったらあったのかよいしょ。 えっ、ー、とはい、はい、こちらも搭載できましたあと2つですね2つ えー、とここで1個目のモーターについてたネジが切れたのでもう一つこのネジの袋を開けますこれ、はい、よいしょはい もうちょっとペースアップしていきますね。このままだと全然終わんない気がするから。<笑> ちなみにこの中でも5インチとかドローン組み立てたことあるよっていう方どれぐらいいるんですかねそれともほとんどが組み立てたことない方なんですかねこの配信をどういう風に見られてるのかがちょっと全然わからないんで気になります。よかったらコメントしてください。 これ初めて見たところで何が何だかわからないですよね多分。いやーもうタネには刺さらない。 これ2つ対角に先に刺さないとダメですね。全部が止まんなくなる。OK 止まった。じゃあ最後1個。<笑>うん ーモーターネジモータージなかなかモーターつけるだけの一苦労ですねまあこれレースやってる人からしたら日常茶飯事というか常にやってることなのかもしれないですけど最近できてなくて久しぶりのえっ、ー、とドローンビルドになります えっ、ー、と。OK。これで多分、こんな感じで、モーターがですね、えー、1、2、3、4と、すべて止まりました。はい、OK。じゃあ今度は、このケーブルを全部、 ストリップしししてて短くしてで配線しようと思いますまあ長さ的にはそんなに余裕がなくていいんでこのまま直接これぐらいの長さですかね切ってこのままハンダ付けしようと思います。 ではここにワイヤーストリッパーがありますのでこれを使ってカットします若干余裕も足してた方がいいかもしれないですね一回切って一回切ってここに見えてるのかな に合わせてつける感じ、はい。他のケーブルがちょっとあまだな。 これは、これかなあれ<笑>ちょっとでかすぎた。もうちょっと こ, こぐらいかはい。見てるかなこれ。GoPro のカメラだとやっぱりフォーカスがないんで、厳しいかなこういうちっちゃいの見るの。 はい、こで先にあれか全部予備判断をした方がいいですねここがさっき外したまんまであんま綺麗じゃないのでちょっとそっちを先に綺麗にすればよかったです久々<笑>すぎて手順がちゃんと分かってないです まあ、作業配信っていうことでそんなに参考にはしないと。い<笑>えっと。すごいあの判断の量にばらつきがあるんでこれをちょっと整えるというか全て綺麗にしちゃいたいと思います。 なんかね、こういうものもあるんですよ。 逆に他の方がどうやってやってるのかっていうのはあんま知らないんですけど、これはあの僕流っていうことで、参考程度に見てください。これでちょっとあの、ツヤというか、が出たかな。さっきよりかは。で、こっち側がその取り外したままの状態。それに比べるとまあ綺麗になったとは思います。で、今度ね、 こっち側つける方にちょっとハンダを先につけておきたいと思います。あんまりその空中でやりたくないんだけど。こ, こうやってやる！ ではモータータをつけます。えー、とまずは一番手前のところからここからつけてみようかな。ちょっとこのカメラを気にしながら撮るっていうのがすごい難しいですね。 多分、こうやって配信するのは僕が初めて5日を組み立てた時ぶりな気がしますね。はい、重線が1個つきましたね。もう一個 テーブル余りすぎかなこれどうだろうはいこれで3つ。 いけたかなちょっとたるんでるけどまあこれは後で縛るとして一応ですねこんな感じでつけることができましたはい、えー、これはですねあと3つつけていきますはいこっちちょっとまだ綺麗じゃないんですけどここは さっき、ハンダをノけ直したのでこっち側につけていきますね。では、まずは、ケーブルを合わせて、えー、こんな感じ。で、長さを決めていきます。ちょっとさっき、たるんで余りが結構出ちゃったんで、今回は、 短めに行きますか。なだったらワイヤーストリッパーいらないかもしれない。リッパーでいいわ。こっちの方がちっちゃくて取り回しはしやすいですね。 Okay、はいワイヤーストリッパーなしでもこんな感じでケーブルの中身だけを剥き出すこともできます。 もう1回ここに予備判断していきますそんなあの全然教えるほどの技がないのであれなんですけどまあ僕が考えてる視聴者さん的にはあのまだ5インチこういう自作やったことない人が見てあこんな感じに自作するんだっていうのを まあ、ちょっと見てもらうっていうのを想定してるんですけど合ってますかね<笑>視聴者さんがどんな感じなのかちょっと全くわからないどんな人に見てもらえてるんだろうはいえっ、ー、とじゃあハンダついたのでこっちで つきますね 一応、はい、こっち側も付け終わりましたではですね反対側あと2ついきたいと思います もうちょっと性能がいいカメラだったら、この辺にフォーカス合わせたりとか、ズームで き, たりできたらいいんですけど。GoPro なんでね。使いどころ間違えてるかもしれない。 これもどれぐらい使ってる ESC なんだろうな。本当にずっと使ってて設定もほぼ変えてないものなんですけど、長く持ってくれてます。使い方によって違うのかなどうなんだろう。ただそんな毎日毎日飛ばしてるわけではないので、 これ先にやればよかった。<笑>よいしょ。こうですね。じゃあ、ちょっとまたワイヤーをカットしていきます。 この作業も初めてやったときは、に、カットしてみ短すぎたらどうしようって思って、めちゃくちゃ長さ残してやってたりもしたんですけど、でもいまだに意外と残っちゃう。意外と長さが残っちゃいますね。で、あとは、中を。 出して抜き出しにしてここにハンダをちょっと流し込んでいい感じ それでは、こちらをくっつけましておおなかなか難しいな。 ここに来て、すごい長さがタイトになりますケーブルの長さがよあ行き上がっちゃう ましたでは最後最後最後こちらですねこちらも長さを合わせていきますよいしょこん感じだなで内側と 真ん中とここにいかオッ、OK、長さはどうだろうおちょうどですねだんだんタイトになってきました フレームによってはつかなかったりすることもあるんですけど、タイトすぎるとフレーム入れ替えるときに、 じゃあ最後つけていきますね。 一応これでつきました。はい、こんな感じで、えー、ブラックフライデーモーターを4つ付けることができました。じゃあこれであとは、えー、一応電源入れて、動作するか確認にして終わりたいと思います。一応ここにあのスモークストッパーと呼ばれる もののがあるのでこちらをを使って電源を入れますでもただねこれが本当に動くかっていうのはショートしたなんていうんだろう回路を使ったことがないんでわ<笑>かんない<笑>まあ一応使いますでここにロクセルがあるんでロクセルをぶっ刺すとでてれれってなったら成功 オッケー聞こえましたか今の。<笑>もう一回一応やっとくか。オッケーで、今フライトコントローラーがつながってないので、テレレって音だけなんですけど、フライトコントローラーをつなぐと、よいしょ。 はい、こんな感じで音が2回なるとこれで一応乗、えー、せ替えは完了しましたはいえー、そうですねモーター回転するとこまでやりますかすぐ多分できると思うの で, でこれをつないで直接つなぎましてでコントローラーをちょっと持ってきます コントローラーラはい、コントローラーを持ってきましたので、えー、こちらを、まあ、順番としては逆なんですけど電源を入れましてえっと モータータを回転させたいいと思いますこれもね ELRS はちょっとバインドというか受信するのに時間がかかりますよねでここの青いランプが点灯になったのでここでこんな感じで音が鳴りますこれ動いてるの分かあるかな一応モーターから音が こんな感じでなってます。で、じゃあちょっと、えー、アームしてみたいと思います。ちょっと怖いんで、ゆっくり。お回りましたね。これ多分あの、設定がしっかりしてないのと、フライトコントローラーがこんなところにあるんで、ギュンギュンギュンってなっちゃうんだけど、一応、こう回るのを確認できました。4つ、回ります。はい。えー、っと、一応こんな感じで、今回はですね、えー こちらの古いモーターから、えー、新しいこの T モーターのブラックフライデーのシルバーのモーターに交換するっていう、えー、配信を作業配信をさせてもらいました。はい、ではですね、こんな感じで終わりたいと思います。今日ははい、皆さん、えー、急なライブ配信だったんですけど来てくださってありがとうございました。それではじゃあ 終わりたいと思います。バイバイ。